何は男子以外はされないと絶対に売れない J 社長プッシュタレントの正体や木村拓也、スノーマンメグロハス、デビュー話、美少年。反派閥もリアル調査。ジャニーズ JR の22歳定年制度が3月31日より施行されたことをはじめ、組織改革を行っているとされるジャニーズ事務所。そのジャニーズ事務所は、 藤島ジュリー稽子社長と、娘で将来の社長候補と見られている A さん、さらにはジャニーズアイランド社長の元 V6 位野原義彦46に気に入られないと、売れない、売ってもらえない、ような状況になってきつつあると、関係者の間では言われているという。 ジュリー氏が今最も推しているのが何は男子で、A さんも特に道江春友20がお気に入りだと、2022年11月の週刊文春文芸春秋が報じている。また、ジュリー氏はデビュー時から時代を見てきたグループの育ての親。彼らに楽器を持たせるというアイデアも彼女によるもので、CM、出演などすべてをジュリー氏が取り仕切ってきたこともあり。 時代は今でも特別な存在だとされる。じゃあ他のグループやタレントはどうなのか派閥はどうなっているのかというところも気になってきますよね。昨年10月末に滝沢秀明さん41が退場し、体制もかなり変わったでしょうし、ジュリー氏の死グループや死タレントにも変化が生じている可能性もある。そんな中、木村拓也さん。 50は、とりわけ特別な存在で、ジュリー氏を含め、上層部もみんな彼のことが大好き。木村さんは元スマップチーフマネージャーの愛師が束ねた愛師派でしたが、そんなことは今や関係ありません。スマップメンバーで一人だけ残ったという点も評価されているでしょうし、事務所サイドもバックアップを惜しまないと言います。芸能プロ関係者。 四角ムタクのことは全力でバックアップ。木村が主演を務める月級ドラマ、風間をやけおや、京城ゼロ、富士テレビ系が4月10日よりスタートする。これに合わせ、木村をはじめとするキャストが番宣のために情報番組やバラエティ番組に積極的に出演している。さらに、京城、と、京城に、空から降る一億の星、など、 木村が過去に出演したドラマも再放送されている。主演映画ザ・レジャンドバタフライ、通称、レジェバタの公開前後も事務所総でのプロモーションを展開していましたが、ジャニーズ事務所はフジテレビや東映とがっちり組んで木村さんを盛り立てているんです。それは木村さんの作品を絶対に失敗させるわけにはいかないから。 デジェバタはかなりの赤字になりそうとも言われています。ガ時代劇作品で今日30億円近いというのはとんでもないですしそもそも制作費がかかりすぎていたとも言えます。ジャニーズ事務所はキムタクの顔に泥を塗るわけにはいかないという思いで、今後も全力でサポートしていくつもりですよ。全能。 資格特別な存在の時代と山口達也のことは絶対に見捨てない。ジュリー社長にとって特別な存在だとされる時代の元メンバー山口達也氏51は3月24日に公式ツイッターを開設するとともに株式会社山口達也を設立したことを報告。 会社の登規模によると、設立は2022年6月10日で、資本金は200万円。本店は東京赤坂に置いており、取締役は代表取締役の山口氏本人のみだ。関係者の間では本店を赤坂にしたのは意味深と話されています。 ジャニーズ事務所本社は2018年に東京のギザカに移転しましたが、それ以前は赤坂に本社がありましたからね。原点回帰という思いも込めたのかもしれません。その株式会社山口達也の窓口を担当しているのは、かつてジャニーズ事務所に勤めていた A さんという人物なんです。A さんは生前のメリー北川名誉会長、去年93。 の側近だったという方当然、ジュリー氏とも深い関係があるでしょうし、やはり彼女は山口さんの動向を気にかけていると言われています。山口さんは二度にわたってとんでもない不祥事を起こしてしまいました。完全に縁を切られてもおかしくありませんが、ジュリー氏は最後まで彼を見放すことはないと言われ、改めて時王は特別だということが伺えますよね。 前での芸能プロ関係者、資格金プリも強くされていたが、ジュリー氏は関ジャニエートもデビューから現在まで育成やプロデュースを手掛けている。関西ジャニーズ JR のトップもジュリー氏で、彼女の下で大倉忠義37と横山博氏41が関西 JR やなにわ男子の育成やプロデュースを担当している。 そういった関係もあって何は男子もうプッシュしているんでしょう。ただ、それ以前は実はキー・エヌ・ジー・アンド・ピンソ、していたんです。ところが退除する平野史洋さん、26、岸ユ太タさん、27、神宮寺ユ太タさん、25は、ジャニー北川氏、去年87の意思も尊重する形で、あくまでも海外にこだわった。 ジュリー氏にしてみれば、3人に裏切られたという思いもあったのかもしれません。そのショックは大きく、より何は男子を、体制になったのではないかと言われています。全同。ジャニーズ事務所に残る長瀬角24と高橋海斗24は、続々と仕事が決まっている。 二人は4月12日より、ザ少年クラブプレミアム、NHKBS プレミアム、の新マックに就任。高橋は4月9日スタートのドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系、レシクストーンズへの森本慎太郎、25、と共にダブル主演を務める。長瀬は4月23日スタートの日曜劇場、ラストマン、全盲の捜査官。 tbsk に出演するほか、11月10日公開予定の主演映画、法廷遊戯も控えている。4月6日からは月1レギュラー、戸惑い、社会人のビズワード講座『イ e テレもスタートした。事務所に残ることを選んだ長瀬と高橋は、今まで以上に推していくつもりだということが伺える。四角スノーマンは実力と人気で売れている本物、ここ最近。 活躍が目立つのはスノーマン、特にメグロハス26だろう。ですがスノーマンは事務所からされて売れているという感じではなく、彼らの実力、人気で売れているんです。メグロさんも同じで、特別プッシュされているわけでもなく、本当に実力で仕事を勝ち取っていると言いされています。前での芸能プロ関係者。 4月8日より上演される滝沢歌舞伎ゼロファイナルお前にスノーマンの9人は2月8日に都内のホテルで制作発表会見を開催。冒頭の挨拶でメンバーの渡辺翔太30はタッキー見てるタッキー会見してますコン。頑張ります。とタッキーを連発したことが話題を呼んだ。 スノーマンには今でも滝沢派だという自負があるのではないでしょうか。そんな存在ですから、売り上げなどの数字が陰ってきたら事務所から守られることはないかもしれません。そして、スノーマンと同時デビューを果たしたシクストーンズ王を事務所内でくすぶっているとも言われているようです。彼らも滝沢派ですし、ラジオなどではぶっち焼けたことを言う。 アイドルというよりもアーティスト肩着があるからか、上にこびて馴染んでいこうという感じでもないみたいですね。全能。四角滝沢派だった CJEDS 飛び少年はどうなる ?K.I. ニアーも元アーチーフマネージャーレイのシアーが束ねたプシッシッ派のグループとして知られるが藤ヶ谷、タホ35と玉森優太33は、ジュリー氏のお気に入りで仕事が、 耐えないという報道もある。藤ヶ谷さんも玉森江さんも明確にジュリー社長からされているわけでもないそうなんです。キスマイでは北山博光さん37を中心に退所説が取り沙汰されていますが、そういった状況ですからグループ全体がどうなっていくのかわからないと聞こえてきていますね。どう これからの CD デビューが有力視されているジャニーズ JR ちユニットの CJEDS ィ・飛び少年はどうなのだろうか。彼らも滝沢さんが育成とプロデュースを担当していた滝沢派です。その滝沢さんという大プロデューサーがいなくなったのは非常に大きいですよね。業界的にはプロデューサーがいなくなったのにデビューさせるのといった感じのようですからね。どう 美少年はユニバーサルミュージックから CD デビューすることが決まっているという噂もあると、2022年2月のフミハルオンラインが報じていた。美少年も c j e い、ds もデビュー路線にうのっていましたから、滝沢さんの下の担当者がデビューまで持っていくという話はあるみたいですが、ジュリー氏が何は男子のように、すようなことはしないはず。流れ上。 デビューさせるぐらいだとも言われているようですね。どう何わ男子の次にジュリー社長とマナ娘に気に入られ、プッシュされるグループやタレントはいつ現れることになるのだろうか。大人の色気が半端ないっつ何は男子浴衣集合ショット長尾賢盛のスケスケシャツグラビア、シャツグラビア。何わ男子はグループ活動のみならず、メンバーそれぞれがドラマや映画でも大活躍。 4月7日からは、目覚ましテレビ、富士テレビ系、で新コーナー、何わ男子のどっち派、もスタート。メリー母娘のバックアップを受け、国民的グループになる日は近い。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。